続いいてはお待たせいたしましたゲームをプレイしていてま央さん演じるペコリーヌに褒めてほしくなったエピソードを送っていただくペコリーヌちゃんに褒めてもらおうですえー、お便り届いておりますプリコネームスペードルさんからいただきましたありがとうございますまお、あ、さんミックリッカ様おいっすーおっすー今僕は感謝してもしきれない人たちがいましてその人たちのことを美食ょのみんなで褒めてもらいたいですそれは ハッシュタグプリコネ夏のジュエル祭りをトレンド3位以内どころか1位まで押し上げるために頑張った皆さんです、うん、ツイッターに触れたことのない自分が唐突に送ったまあもらったさ1500ジュエルへの恩返しのためにもぜひ褒めてあげてくださいということで、うん、これは本当ありがたかったです ね, ですね嬉しかったです、ね、嬉しい1位ですよ、うん、いやなかなか、ね、難しいですよね、うんうんうんはい これはぜひ褒めていいいいいいたたただきあ、うんうん、あ、あでででら、ら、みみんんなななな<笑>っっっじじゃゃじこんさんじゃゃやややますちちかかえに、に今人よろうはい。 フレンド1位まで押し上げてくださった皆さんありがとうございますおかげでたくさんのジュエルをいただくことができましたこれで皆さんとまたいろんな冒険に行けますねねっ心ちゃんそうでございますね皆さん本当にありがとうございました皆様の愛しかと受け取りましたこれからもどうぞよろしくお願いしますそうですよねキャル様おい。 夏のジュエル祭りでしょ<笑>あんた達たってほんとジュエル好きねまあ私も嫌いじゃないんだけどとにかくこれからも私たちをはじめプリンセスのみんなのことよろしく頼むわよは い, いありがとうございますねーねー にありがたいですね あ, あ, りす、はい、ありがたく回させていただきました我々 も, <笑>我々も<笑>本当にありがとうございまし た, しいたということで以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とペコリーヌちゃんに褒めてもらおうをお届けしました投稿お待ちしていますプリコネちゃん